you ア l o h a everyone. 今日は初めてタコを取りに行った時のエピソードをご紹介します。長男と長男の友達と行ったんですけど、実はもう開始早々、生まれて初めてのタコ、このバトルをですね、終えているんですね。その時 GoPro 回し忘れちゃってて、もうマスク外れそうになってタコの足が顔にまで伸びてきた。その一番のラン格闘シーン撮れなかったんですけど、 残念ながらでその後帰りたいって言ってるんですけど子供たちがまだやりたいっていうことで続けて、えー、タルコを探しています。 タコっていうのは本当はこはツンツンツンツンと優しくつついて嫌がって出てきたところを頭を掴んでキャッチするのが上等手段らしいんですけども今日は息子の友達はまずスピアでガツンといって逃げないようにしていました。 出てきたぞ出てきたぞそして息継ぎもう一回いてよしててきたここでまず頭の裏側指を突っ込めるところを探しています本当は目と目の間 ガブって噛んでその裏に脳みそがあるのでそれをかじって潰して締めるっていうやり方らしいんですけどあの最初の1匹目で失敗してるからあの噛みたくないっていうんでもういきなりえ頭をひっくり返す作戦でいってます。これはうままくできましたね やって締めた後もなんかまたちょっと生きてるのかわかんないですけど腕にこうまとわりついてくるんですよねそれをまあ足を一本一本上から外してようやく全部外れるような感じですねこのあとだんだんタコの色が白っぽくなってきますこれ壊れた はい。ここで息子の友達が3匹目のタコを発見したわけですが、実は岩にも隠れてないで、外に出てたのを僕がスルーしちゃってたんですね。それではちょっと巻き戻して見てみましょう。 頭が出てきたらガシッと掴んでさあバトル開始です今回もいきなり頭をひっくり返しに行くんですけどかなり苦戦しましたそのバトルシーンをご覧ください この頃から腕の結構上の方まで上ってきて肩の方まで近づいてきてぎゅっときつく締め付けてきてま す, <笑>すこれなんかちょっと最後噛まれたような感じだったんですよね。 めっちゃキーンと痛くなって、ですぐその後に頭をひっくり返しました。 三匹目のタコは。本当に大きかった。四キロあったそうです。海でヒラヒラしてるの止めてる。すごい綺麗で。 はい、じゃあみんなとつずつ持って、はい、今日はタコえっ01じゃあなんか一回通して OK 取れてる、うん、今日は初タコ<笑>なんとこんなでかいの3匹取れたねどうだった、えー